皆さん、こんにちは。知ってる人も知らない人も、僕の動画見て、オンディマンド石原浄一郎でございます。あ、ごめんなさい。あの、メグウィンさんちょっとパクっちゃいましたね。ちょっと最近メグウィンさんもちょっと、レームダックなんで、レームダックだからこそちょっともう、著作権ももう終わってきてるんじゃないかっていう感じもちょっとあるんですね。えー、っと、まあ、今回、まあ、 これからちょっと伝えたいことというのはこの今日の、まあ、2時15分ぐらい10分ぐらいまあそのぐらいにちょっと安倍政権がまあその終わりを告げるようにその安倍総理がその辞任を伝えたんですね安倍総理が辞任を伝えたっていうことはどのみち自民党内閣次の 型が必要になるわけですね現状の、まあ、代行というものも出さずに安倍総理が辞任をすると言いました自民党はそのままと総裁選で石破さんか多分あと岸田さんとかそういう人たちがまあ争い合って結果を決めるんだと思いますまあその時にまあ期待されるのはコロナの対策よりもその次の選挙 どうななるかじゃないかと僕は思いいますいやー何よりちょっと安倍政権がちょっと長続きして多分ちょっとコロナもあってオリンピックもなくて全てにおいてモチベーションが下がっていた石原丈一郎なんですがまあこの安倍政権が辞任するっていう言葉を聞くともう何より自分にとって 精神的ににも救いいなななるなとううような感じがしました、ね、まただ立憲民主党を応援している身でも、まあ、合流新党を結成するにあたってそのあまり大きな傷もなくその期待するという答えも、まあ、ベンチャー政党並みの 20% ぐらい、まあ、2桁をいったということでねこれからがまあ楽しみな。 その正解になってきたっていうふうに思ってますね。あの何より。その。今の。立憲民主党代表。まあ枝野さんには。その。まあ二千十一年のその震災の時に。まあジャックバウアーなどと呼ばれたぐらいですから。その時のまあ精神力。と忍耐力。これが。 この結結果に結びついたんまあこれからもまあ言うつないとかいや容赦な批判というものはまだあるかもしれませんが私はその枝野さんに期待をしてこのまま合流新党の結成に大きくその。 まあ、ですか平野幹事長と一歩進めてほしいなというふうに思いますね、ちょっと玉木代表はちょっと新党を結成するということで、新たな国民民主党を立て上げるというあのよくネプリーグに出てる松沢さんみたいな分党の仕方をしようとしてるんですね。いや、正直、まあね、希望の党とはもうおさらばしたということ 本当におさらばしたかと言われてそうでもなくて。ちゃんとあのやる民主党を復活させたと。作り直したと。でもその時に新しい歴史の一ページでなきゃならないと僕は思ってます。まあそれでも。小沢さんがいるというのがちょっとまあキーマンにいるというのが少し。 微妙な気持ちにななりますねなんかあの陸産界事件というものがあったじゃないですかそれで問題になった挙句実は証拠隠滅をあのまあ何か日高武元衆議院議員が図ってたっていう事実があるんですね。それであの ちょっとなんか雑誌とかで取り上げるぐらい問題になって多分これが民主党政権の崩壊につながったんじゃないかと私は思っています。その肉産会事件でその石川智弘さんが捕まって今は刑期を終えて釈放しされてるのかそういう感じですね、まあ、多分とりあえず私としてはまず安倍さんは もうこれ以上はもう政治家はやらずにそ の, その晩節を汚さずしっかり過ごしてください健康的にあのせめてその今まで やってき政治的なその名誉のためにやってきたその安倍晋太郎さんと安倍寛さんにしっかりとあの手は合わせた方がいいいと思います岸さんとか佐藤栄作さんとかもいいですけどそういうまあ親族の地位を争うことをやめればそういう昭恵さんの件についてもちょっと。 悪いことにはならないと思います。まあ、これから、まあ、その森友学園なり。加計学園なり。や、まあ、めた後、大変なことになるとは思います。当然だから、あの、小泉さんみたいに議員を辞めて。引退してください。 まあそういう感じでちょっと調子に乗ってしまいました。申し訳ございません。まあこれからの時代のまあに羽ばたく日本を応援しています私は。ただその過程で今まで続いてきた大日本帝国的な日本ではまた中国とか韓国とかに あと北朝鮮とかそういうものからの批判はもう当然まだ続いてしまうのでそういうところとは一線を置いてちゃんと反省をして羽ばたきましょう。